今回はスラップにチャレンジしましまょうベースの奏法でですが最近はギターでも普通にに使われるようになりましたスラップの基本の演奏ですが親指で弦を叩くサムピング人差し指で弦を引っ張って鳴らすプルそしてゴーストノートこれらを組み合わせてフレーズを作っていきますただしスラップに見えて通常のピッキングの箇所もあるので動画でチェックしながら進めてください 9小節目からは、サム・ピングのダウンとアップが出てきます。ギターの場合、弦の幅が狭いので、慣れるまでは難しいですが、ゆっくりこの動作を練習してみてください。13小節目からは、ギターらしい構造を弾きながらのスラップになります。これらは歌の伴奏でも応用できるので、ぜひマスターしてください。